呼吸脈拍足の音管理者様の周りの方々はとてもいろんな音で脅かしてきますね一部の方を除けば意味のない騒音に過ぎないでしょうにマエストロネキティアご挨拶申し上げます魂さえも揺さぶる旋律のために 悲鳴と洞国で呼応してください。私に映像される準備はできましたか新しい音色が必要だわ。片付けてから行った方が良さそうね。もっとむせびないてください。深淵と触れ合った音色をいけえせよ。 《夢から覚めるお時間です》はあ《ああ甘美な旋律が<笑>最後は華麗に飾りつけて差し上げましょう》<笑> うんうん、ししばらく下がりましょうか目が見えない私にとって世の中の万物はお々おの違う音を鳴らす楽器でした彼らを扱うのはとても楽しくたやすいことでした